今回はスタイル良くなるたために結局何したらいいんだよ動画ありすぎて分かんないよそういった方向けに全部行うことで理想のスタイルを手に入れてもいいですし気になる部位のメニューだけ説明欄の時間を押してもらってピンポイントでエクササイズを行うのもありです頑張ってやってみてくださいはい皆さんこんにちはタートルです 今回動画の解説抜きで見ながらマネをするメニューになってます食べ過ぎた日お休みの日などにまとめてやってみてくださいレッツゴーそれではいきますスタート5秒したらランジキープですキープなかなかねこれ難しいっすよねもしバランスついたらねマイペースでもいいです 今5秒ずつ行ってますけど3秒ずつとか自分のペースでもいいです結構つらいまだ半分ありますランジの時はね下半身ですよねまた足上げるとね緊張感が走るバランスがいいっしあと少しですよ結構ね ランジしてるこっちの下の足がね辛いあやっぱこれでキープしてるからね辛いっすよねよっしゃ OK さあ反対足です頑張っていきましょうスタートあー反対になるといきなりむずいよっしゃキープしっかり低くよっしゃなかなかねランジ味は面白いですね 緊張感は、ね、安心するんだけどももがつらい上げると楽なんだけど緊張しないとバランスが取れないふうしっかり上げてくださいやばいバランスだしし少しですふうふうふよふうふうふうふうふうふうふう バランスいるよっしゃこの5秒ぐらいはちょうどいいですねバランス崩してギリギリ足をつけるよっしゃしっかり上げてよしラストよっしゃよっしゃあと少しよーしケー、OK。上体を起こして動きますスタートこういう感じで力を入れる抜くお尻をしっかり上げたままです 動く幅はこんぐらいで い, いです。無理にこうやって起きなくてもいいです。頭軽い方は持っていても OK。はい OK です。中級は上体を動かさずに今の下半身を作って起きたままキープです。スマホ持ったままです。できれば息を長く吐いてください。それでは行きます。スタート。 お尻をしっかり締めてお腹を縮めたままでキープです頑張ってお腹はどんどん締めていくイメージしっかりお尻を締めてあと少し OK あったまってきましたねラストは足を浮かせたまま 膝パカッと開いてこの状態でキープ足はブラーンと力で打っておきますちょっと25秒長いですが最後頑張りましょうそれでは行きますスタート息長く吐いてお腹どボンボン引っ込ませて それでは30秒いきましょうスタートここからーと大きく息しっかり吐いてくださいこれだけでね結構体がねぷくぷになります よしオッケー反対も同じようにいきますスタートぐーっと体を反らして結構ね右左よりやりやすさが違うと思いますこれ毎日やってたらね左右のバランスも良くなってきますんで あとまずはお腹を上げるだけお尻を締めて次は前ももを持ち上げますはいお尻を締めて次は膝を持ち上げますあと少しですはい持ち上げて最後10秒キープお腹がプルプルしてれば上手です頑張って はい、オッケーです。次は腹筋です。それでは行きます。スタート頭だけ上斜め上向く感じです。お腹だけ締めます。はい、次はお尻上げて。体は上です。最後は足伸ばします。頑張って足伸ばして。体は上です。 OK。今のでね少しずつお腹に使う意識ができてますもう一セットやることでお腹を使ったら感覚がよく分かりますんで行きましょうそれでは行きますお腹を持ち上げてスタート肘はね少し前ですねお腹を持ち上げてお尻を締めて次は膝を上げます甘いももを上げますはい て次は膝を上げますラストはいっしっかり頑張ってキープあんまり前からないようにうわー OK だいぶね腹筋が疲れてきてるんで意識しやすいと思いますさあラスト上向いていきましょうそれではいきますあと体がねこっちではなく 次はお尻を上げますはい体を動かしたまま腰をしっかり丸めてラストは膝を伸ばしますはいキープラストジェンしっかり上向いてうわ低っ 30秒いきましょうスタートこういう感じですこの時に腰が反れてしまっているとレッグレイズの時に腰に隙間ができてしまいますこういう感じでお尻を締めて腰に隙間ができないように腹筋を行うための練習ですグッと押してあと少しです はい、OK、です30秒ゆっくりいきましょう腰痛い方は無理しないでくださいそれでは行きますスタートゆっくりねこういう感じで足を動かしてください徐々にねおへそを上向ける感じですこの時に腰が丸くなる骨盤が立ちますので下腹ぽっこりの方もね凹みやすくなります はい OK ですちょっと深呼吸をして2セット目でいきましょうちょっと楽だよって方はね上体を起こしたままでもいいです2セット目でいきましょうスタートこういう感じでね上体を起こしたままでもいいですゆっくりね腹筋の奥の方を使う感じです を丸めながら。なかなかゆっくり動かすとつらいですよね。少しですはい、オッケーです。だんだんお腹が疲れてきますよね。ラストです。いきましょう。辛い方はスタート。寝てください。 な方を起してください。しっかりゆっくり動かすのがポイントです。早く動かしたいですよね。そこを我慢してゆっくりです。あ、はい、オッケーです。 手のひら上向けて手のひら上向けるとしっかり肩甲骨がよるので背中をねしっかり使うことができますつま先とねかかとで重心を取ることで足裏のバランスが良くなるので歩き方がうまくなったり姿勢が良くなったりしますあと少しはいオッケーです次は今のを 片足で行いますそれでは行きますスタート今度はねすごくバランスが要るしあとは片足なので足の指の力がすごく要りますなかなか難しいっすよね両足よりも足指が疲れてきたああか 横に動くのが、ね、辛いですよ、ね、あの少しですよーし OK 今度は反対です行きましょうスタートこのね慣れた足からいきなり反対にするとねすごくバランス取れにくい感覚になりますよね<笑>しっかり足の指使ってかかとを持ち上げて横に動いてください<笑> 難しいよいしょバランスる、はあ、ああああああオッケーそれでは20秒間いきますスタートこういう感じですかかとを後ろに出す感じあと半分お腹をしっかり持ち上げてお尻を締めて頑張って OK!1、OK、セット目からね、なかなか辛いですね。かかとを後ろにしていくと、だんだん肘の位置とつま先の位置が離れていくので、耐えれる方はそれで耐えて。辛い方はね、また少し前に戻ってもいいです。引き伸ばされるほど辛いです。2回目行きましょう。それでは、行きます。スタート後ろに下がった分戻る。あんまり前に戻らずに。 を出 す, 落とすって感じです頑張って OK ケ ー, ー。あと1セットだんだん疲れてくると腰が反れ出すんで腰が反れて腹筋に効かない感じがしてる場合はそのまま続けてもあんまり意味ないのでお腹を休めてまた動画を見てチャレンジしてくださいいける方は行きましょうラストいきますスタート しっかりお尻締めてかあ効くあと少し OK ー, ケ ー, ー、はあ。それでは30秒間やっていきましょうかかとを上げていきますスタート ぐらいのペースでかかとを上げて息なくなるときに反対のかかとを上げて使う息をしっかり長く吐きながらですこういう感じですしっかりね息を吐いてお腹をへこませてくださいはいオッケーです反対行きましょうスタートグーっとね伸ばして かかと上げて縮めるしっかり伸ばしてかかとを上げて締めるこれ意外とですね1回やっただけでも1 2センチくびれがね実はできるんですかかとをしっかり上げてよし OK30、OK、秒いきましょうスタート これも息をしっかり吐いて、しっかり膝倒してください。しっかりね、伸びると思います。いい感じですか。オッケー。 私も一緒です。最後です。伸ばしながら膝て倒します。スタート。よく伸びてますか？片っぽだけね。しっかり伸びる気がするっていう方はね。骨盤の高さがね。違う証拠なのでこういったね。量を同じように伸ばすことをすると骨盤も整います。 オッケーそれではいきますスタート瞬発的に腹筋に力を入れてください肩甲骨が上がらないように腰だけを丸める感じですおへそを上向ける感じで腹筋を使いますしっかりお尻を締めて はい OK ですそれではいきますスタートこういう感じで手足を下ろすというイメージよりも腹筋を使うから体が下がるというイメージです 手足を遠くに伸ばす感じです。体がすでに熱い。一回ずつ、しっかり腹筋を使ってください。長い。しっかりお尻を締めて。 しです頑張って OK 腹筋と体の後ろ側の筋肉が弱ってくると手足の動きがバラバラになることがあります初めのうちはしょうがないですそれでも1分間続けてください今度は今の反対側です頑張っていきましょういきますスタート手足持ち上げたら。 ちょっとね初めのうちはフォームが難しいかもしれませんが身を見まねで1分クリアしてくださいああきついああ動きが手足の動きがバラバラになってくる 頑張ってみんなも。汗が出てきた歩くよりいいですよこれはああうおうおあと少しうおぉつい頑張ってああ お疲れ様でした最後まで頑張った方翌日はしっかり休んでも OK です。 ピンポイントでメニューやった方もですね、痩せるため、スタイル良くなるために一歩前進できました。お疲れ様でした。一週間に一回、このような動画を配信します。毎週土曜日に配信してますので、平日に運動ができなかった。忙しくて、あまり動画を見れなかった。そういった方は、土曜日の9時前後に配信いつもしますので、平日にあまり運動できなかった。食べ過ぎたのに運動してなかった。そういった方は、この動画を見ながらまたまとめてね、やってみてください。頑張ってやったよ聞いたよって方は、よかったらグッドボタンやコメントで教えてください。 各種 SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらってそちらの方もフォローしておいてください今回もご視聴ありがとうございました